失礼しました。はい参りましょう踊りた連お願いいたします 「あすめすくみつつげた」「夢を信じ続けた」「君の明るい場所探して」「時に涙流して」「時に涙ふみして」「時に涙をしみよって」「時に未来がど笑い合いか 踊、はい、りがとうございましたい体りをつかまってお願いいたします。